こんにちはみさとストリッチファームです最近は暖かい日が増えてきました春はダチョウたちにとっても快適な季節で繁殖シーズンが始まります5ヶ月を過ぎたヒナたちです今日は急に気温が上がったためか口を開けて暑そうにしています この子は翼も全開に広げています。ダチョウは汗をかけないので犬のように口を開けたり翼を広げたりして体温を下げます。 別のパドックのヒナです。気持ちよさそうに砂浴び中です。来月からは今年孵化させる卵をフランキに入れます。どんな子が生まれるか楽しみです。それではこの辺で終わります。